オーモンド山のリゾート来ました俺がおかしくなってる間にみんな回してた猫が光かったぞ目の前にいるー結構見られちゃったな真ん中の方に行ったはずだけど これつけたら救助行くか。ダウンしたらまずいから救助行ってくる。あれメグバレたー。 発電機蹴りに行ってた違うところに行ったかな行ってなかった。 回ってるところ来ちゃってごめんあの場所でチェイスになっちゃったなお伏せの仲間逃げれたのかさっきの発電機行こう だいぶ交代してるな。ー。ノーワンあったらまずいけど、つけ切るべきかこっち来るぞめぐ。大丈夫かこれ心音消してキャンプされてたら。 言うよ、入らないからきついんだよな。やっぱり近くに戻ってきてる。誰か見つかったノーワンかどうかわかってないから、他の人も行きづらい。言うよ、入りそうにないし交代で助ける。 なんとか逃げておおギリギリ入ったのかノーワンもないし、誰か肉壁できないかきっとじゃないー。目は間に合わなかったんだなストライクあるかマジ の番人警戒かあの子が出ちゃったら助からない俺が解除したらバレるから頼むローリー闇の法要が解けたら ナイスローリーあとは俺が逃げ切れるかやっぱり追われてるよなコラプスが進んでくれれば足跡が見えにくくなるんだけどえっ はい。